大家好我是陆蒋我现在在台湾的食品卖场准备要买东西寄回去给文当超级多的太幸福了这些都是在日本很难买到的东西在这里逛一下看有什么东西是可以寄给文当的传他很开心 oh my god 有缤纷了 因为我很喜欢吃冰纷 的, 的关系我妈妈每次都会买一大堆寄给我我这次也来买给她好了而且除了这个之外呢居然还有别的颜色妈你每次给我买这个都被文当吃了一大堆可以买一些带去了不以放了还有两个颜色我看应该要买个健达出奇蛋也给她日子好像没有这个我怎么好买已经买了这么多了把它饱死她喜欢吃这种鱿鱼全部给她买一包看她喜欢吃什么<笑> 我小时候都喜欢吃这个对每次叫我们是叫弯的这个很好吃买回来了 一大堆明天去邮局寄给文丹这一次我还买了我在台湾很喜欢的面膜想说先寄过去让文丹放着这样我就不用自己在送行李箱带回去了文权台湾这款面膜敷起来超舒服的它是蚕丝每次回台湾我都会囤个几盒小时候爸爸会带我跟美美去公园我们都会买一包玉米浓汤这个超好吃的这个鱿鱼是其实我也没吃过但是我想说全部买一包给文丹吃看看他喜欢哪一个 皆さんこんにちは、うんたんです台湾からダンボールが届きましたので皆さんに紹介していこうと思います楽しいよしちょっと重いねドゥドゥンかわ い, い鳥のね、絵を見ますとあ、これ台湾からのダンボール風に分かりました柿の味のポテト結構好きなんですよなんか変なおじさんがこうやって笑ってるやつあれが入ってくれてるって嬉しいなじゃあ早速開けていきます あ入ってますよ皆さん変なおじさんじゃなかったねじゃがいもボーイあでもこれじゃないなえこれだっけかけの味これ違ったなもう俺がイメージしたやつあそうこれだこのおじさんだ歯の抜けたおじさん多分ね混同しちゃってたんだこのおじさんのイメージが強すぎてこのおじさんのことばっかり考えてたわてえなんだろうこれえ初めて見たこれこれは何見てみたここれ何これ何はお いいね分かってるねルーちゃんあっ<笑>おきたきたこれ好きなんですよ皆さんいやー嬉しいしかもなんか違う味もついてるホワイトって書いてあるあ嬉しいえなんかいっぱい入ってる今回すげえこのおな何何何何何これ 3.15pm 午後3時15分ミルクティー AnytimeAnywhere なるほどね 原に味ってていいうやつ書いてあるんんですよねこれどういううい意味なんだろうあとちょっとルーちゃんに聞いてみよう CTC ハウスんだろうね CTC <笑>ハウスこれも有名なお菓子なのかなあ皆さん見てくださいこんなにもルーちゃんが送ってきてくれましたえー、すごいめちゃめちゃ種類あるもう本当に初めて見たものばっかりこのめっちゃ送ってきてくれてるんですよね今うちにいっぱい梅酒があるんで梅酒と一緒に飲っとね最高なんです ピッックアップしてて食べていこうかなと思いますこれ今結構何かなって疑問を持ってるんです。帝国って書いてあるんですよ。それ見たら怖いよね。なんだろうなんだろうわかんない。説明書を読めないもう<笑>なん。何だろう<笑>あ、何これ何ですかねチョコレートのいい匂いがするけど。あこえ、何皆さん、おもちゃ出てきましたよ。<笑>ジャングル探検隊なんだろうね。 僕のイメージとは全然違ったねイメージは本当にこういう球体の中におもちゃが入ってるここは違うね全然食べてみようおお濃厚この黒いチョコレートめっちゃサクサクして美味しいこれ子供喜ぶわうんでも日本にもなんかねさっき僕が言ったやつみたいなねお菓子あるんですよ2つ目はねこれめちゃくちゃ気になってるんですよこれ原味どういう意味なんでしょう今ね携帯で撮ってるんで 調べられないんですけどこれちょっと封開けたら全部食べなきゃいけないって言うなんですけど気になるんでちょっと食べていきたいと思いますおいい匂い<笑>え、でもめっちゃ味こそ鶏皮鶏の殻のあ鶏殻 鶏, 鶏, 鶏の唐揚げおえ、でも美味しいこれいや、これルーちゃんね私に言ってきたことないんですよ食べたいとか隠してたな正直ね上野は食べたいんですけどもう味わかっちゃってるんで上野は お願いしますあご個食べてみますおおう魚だね、日本のはもう本当そのまんまのスルメイカとか、台湾のこういうイカ製品とか、うん、魚の粉の味がすごいするんで、あそんな脂っぽくないですね、粉っぽくもない、これちょうどいいです、これおいしいです、これ。いいいしこれ あトウモロコシちゃんめっちゃ気になってたんでコーンスープ書いてある「の」って書いてあります日本語の「の」台湾にもひらがなの「の」が使われるということですね新たな発見ですちょっと食べてみたいと思いますちょっと携帯なんでインサート取れないんですけど日本のとんがりコーンの味ですこれこのトウモロコシちゃんはとんがりコーンですわこれ美味しいですありがとうゆうちゃん次はねどうしようかな これ行っちゃう CTC ハウスもちかわきもちかわきはせんべいですぶーちゃんに習いました超土のせんべいってことですねちょっと食べてみたいと思いますいや、でかいな一個が。チーズの匂いがするあ、ビスケットだもちかわきはビスケットクッキーかめっちゃ美味しいですねこれ チーズイチーハウスめちゃくちゃ美味しいですねチーズがいい味出しててサクサクいっちゃいますねこれいや美味しいこれ美味しいですねこれこれ何だろうああパックだこれはちょっと今できないなあ食べてないのどれだろうまあこれはもう分かってるんですよ味はあとここら辺かなあでもここら辺もまあ分かるは分かるここ 日本語書いてありますね新鮮なイカの胴部分で柔らかく仕上げた燻製プルンと肉厚で甘いなんだろ日本語書いたんじゃん<笑>続きまして ね, これですねあかわいいですね食べやすそうなんだろう魚介の味がするがちょっと苦手な感じがするかもしれないですルイちゃんに言とこう ちょっとね、これちょっと開けて食べてみたいと思います花に生きると書いてピーナッツなんですねたぶんかいい匂いピーナッツの匂いあやっぱちょっと溶けちゃってるねそうだそうだルーちゃんが早く冷蔵庫入れろって言った気がする美味しいですねこれはじゃあこっからねランキングをつけようと思います c t c ハウス新しいタカさ、うんコーンスープと見せかけたねとんがりコーンいっぱいルーちゃん ルーちゃんの唐揚げこの7個で順位をつけていきたいと思います7位からいきますこれですこれはちょっとねうんたんには合わなかったです続きまして第6位ルーちゃんの唐揚げです美味しくないってわけでもないんですけどちょっと来るかなとビールと一緒に飲むとかだったら最高だと思うんですけど単体で食べた時にはちょっと苦しいなと思ったんで第6位にさせていただきます第5位ガーリックイカ これ見る限り、なんかちょっと厚揚げ系なのかなと思ったんですけど、結構ね、ねっちょり系だったんで、ねっちょりしてない方がよかったかなと思います。味はね、とても好きです。じゃ続きまして、第4位。台湾のイカです。最初ね、脂っぽいと思ったんですけど、全然脂っぽくなくて。これね、意外とサクサク食べれるつまみだなと思いました。あと残ってるのが、この CTC ハウスと、新しいタカちんと、コン。第ベスト3。 かかさんです。安定のピーナッツの味で美味しいんですけど、簡単好きです。なんで、3位にさせていただきました。第2位、コーンです。まあ、ちょっとびっくりしたんですよ、本当に。ここにね、コーンスープって書いてあるんで、コーンスープの味かと思いきや、マスカはね、とんがりコーンでした。まあとんがりコーン自体もほんと昔から大好きだったんで、とんがりコーンは2位にさせていただきました。栄えある第1位は、c p c ハウス。マジ美味しいですね。びっくりしました。本当にびっくりしました、これ。 ついつい食べちゃうというか癖になる味にしてますねこれ。これはちょっと後でルーちゃんに報告します。ね<笑>、えー、これ美味しいですね本当に。今回ねあの食べたことないものでランキング付けしたんでちょっとブエノとか牡蠣のあのポテノティップスとかこのハムケおじさんのとかは全部抜いちゃったんですけど、それでも CPC ハウスめちゃくちゃ美味しかったですね。これまたねルーちゃんに送ってもらおうかと思います。 台湾のお菓子はやっぱりいろんなものがあって日本にはないものばっかりなんですごいねワクワクしながら食べましたえー本日の動画は以上となります皆さんご視聴ありがとうございましたバイバーイ君と終わらない歌を歌え夜が明けようとしても